その上で読み書き困難、障害、まあ、というのまか、まあ、困難を抱えていらっしゃる方々のことについてお伺いしたいと思いますが、厚生労働省はこうして読み書き困難、まあ、障害とも言えるような状況もありますけれども、実態をどの程度把握されておられますでしょうか。宮崎部長。お答え申し上げます。 今お尋ねのございました読み書き障害につきましてはあのまあ努力しても文字の習得が困難な障害であり行を飛ばして読んだり似た文字を書き間違えたりするなどの特性がございますがこの障害は発達障害者支援法で定義されております発達障害の一つである学習障害に含まれ早期に発見し早期に支援をつなげることが重要というふうにされております一方あのこののの読み書きの障害はあの他の 障害に比べましてなかなかあの周囲が気づきにくいとか発見が遅れるとか顕在化しにくいというようなことも言われておりまして、まあ、国内にどのくらいあるのか実態はどうなのかというお尋ねいただきましたが具体的な数字はあの把握できていないという状況ではございますがご参考までにあの一つの数字を申し上げますと平成28年度には都道府県指定都市が設置しております発達障害者支援センターにおきまして学習障害の特 性のある方に対して約五百件の相談や支援を行っているという数字がございます山本かなえくん要するに実態っていうのは全くと言っていいほどあの把握されていないわけなんですただ文部科学省が2012年に全国の小中学校に対して実施した調査では学習面に著しい困難を示す子どもが全体の 4.5% で読むとかまた各に著しい困難を示すのが 2.4% 程度在籍していることが推計 されております。まあ、一生懸命やったとしても、みんなと同じように字が読めないと、通常の教科書が読めない、でも授業はどんどんどんどん進んでいくと、で自分はみんなより劣ってるっていうことを感じて、不登校につながるケースもあると伺っております。 しかし、こうした子どもたちも紙の教科書は読めなくても、教科書をデジタル化することによって読めるようになる場合がございます。現在、例えばパソコンだとかタブレット端末等を使うデジタル教材の中で最も多く利用されているのが、マルチメディアデイジー教科書でございますが、2008年当初はです、ね、たった80名しか利用してなかったんです。ですが、平成29年この 1, 1月末現在で6000名を超えました。 大阪市では平成28年度からすべての小中学校420校でマルチメディアデイジー教科書を使用しておりますある小学校2年生のお子さんは初めてこれでですね人の助けをなくして、えー、教科書が読めたとでものすごく嬉しくなって校長室に先生聞いて聞いてっていうふうな形で駆け込んでいったと。 それを聞いた教育委員会の先生たちがもう泣いたというような話も伺いました、要するにです、ね、読み書きが困難な子どもたちにとって、このマルチメディアデイジー教科書は眼鏡みたいなものなんです、眼鏡と同じなんです、これがあれば人の助けがなくても読むことができるわけであります、しかし、現行制度においては紙の教科書しか認められておりません、無償教養の対象でもありませんで、学校によっては教室に持ち込んで使いたいと言っても、先生がその存在自体を知らない。 また、お宅のお子さんだけ特別扱いするわけにはいかないからということで、断られているという話は多々あります。で、マルチメディアデイリー教科書というのは、日本障害者リハビリテーション協会が、えー、ボランティア団体の方々等と協力して、作成をして、必要とする子どもたちに無料で。 提供しててくださってるわけなんですがボランティアの皆さん方 も, もう寝る間を惜しん で, です、ね、一生懸命、えー、作ってくださっているんですけれども小中学校の主要な教科書をカバーするのも精一杯で高校のところまでも手が回らないんですねでもニーズはものすごくあるわけなんですでボランティアの方々もこれあの親御さんたちが多いわけで高齢化してきているんですねでかつ後継者の確保ということも難しいと。 で今まで一生懸命頑張ってきたんだけど、もう限界だと、そのような切実な声も、全国のボランティア団体の方々から寄せられております、で今国会、デジタル教科書、紙の教科書と同等と見なして、使用可能とする学校教育法改正案、これが提出されておりますが、この法案によって読み書き障害を持つ子どもたちの学びはどう変わるんでしょう。 文部科学大臣官房白間審議官お答え申し上げます。今ご指摘のございました学校教育法等一部改正する法律案におきましては障害のある児童生徒等につきまして必要がある場合には教育課程の全部において紙の教科書に変えてデジタル教科書を使用できると、このように規定をしておるところでございます。これによりまして読み書きに障害のある児童生徒等につきまして個々の障害等の状況に応じて デジタル教科書の例えば文字の大きさを変えたり、あるいは色を変更したり、またあの音声を読み上げたりすることができると、こういった機能を活用したりすることで、学習上の困難が低減をさせることができると、このように期待されると考えているところでございます山本かなえ君。この法律案でですね、初めてデジタル教科書というものが定義づけられるんですね。どういうものをじゃあデジタル教科書というのかと、どういう機能で、 どういう企画のものになるのかここがものすごく重要なんですで見た目が教科書と同じっていうだけじゃ全く意味が同じしません、えー、読み書きに困難を抱えている子どもたちに対応できるようにですねデジタル教科書の企画や機能を決めるにあたってはそういうお子さんたちのニーズまたそれニーズを把握すると同時にそのデイジー教科書等を作ってらっしゃる団体の方々等から必ず声を 聞いていただいて、そして十分支障なく使用できるようにしていただきたいと思いますが、にわ副大臣、お約束いただけますでしょうか。にわ副大臣、はい、お答えいたします。えー、まあ先ほどあの白馬、えー、審議会の方からもお話がございました。このデジタル教科書につきましてですね、えー、教科書図書の内容を。 文部科学大臣の定めるところにより記録した、えー、電磁的です、ね、記録である教材でございます、えー、そういった規定の中 で, です、ね、このデジタル教科書をです、ね、タブレット端末等で使用するしますことで文字の拡大や色の変更等により個々の障害等のです、ね、状況に応じた見やすい紙、えー、面にすることや音声読み上げの使用が可能となっております、えー、この文部科学省といたしましてより良いデジタル教科書が 作成されるように教科書発行者とのですね先ほど委員のお話がございましたデイジー教材等をですね作成するボランティア団体とのですね意見交換の場を設けることによりですね引き続き文部科学引き続きですね教科書の発行のですね発行者に対して取り組みをですね促していきたいと考えております山本かなえ君要するにちゃんと聞いてくださるっていうことでいいんですねであの企画や教あの えっと、機能というものがです、ね、教科書会社ごとにバラバラだったら、子どもの学びに支障が生じます、ぜひとも標準化を目指して、ガイドライン策定していただきたいと思いますが、どうですか白間審議官。 お答え申し上げます。この今、ご指摘のございますデジタル教科書を今後あの、作成するにあたって発行者にその発行、作成を促していくわけでございますけれども、それにあたりまして、今ございましたようなデジリー教科書を作成しているボランティア団体等なども、よくご意見も聞きながら、一定 の, そのガイドラインというものをし示させていただきたいと思っております山本かなえ君、えー。デジタル教科書の使用、先ほどです、ねえー、必要がある場合というような答弁がございました。 児童ののの学習上の困難の程度を低減させるるる必要があとと認められる時とでしかしです、ねえー、読み書きに困難を抱えている子どもは一見すると分かりませんで、またそもそも判断する学校や先生方がその存在自体を先ほども知らないと申し上げましたけれども、知らないがゆえにです、ね、必要なしと判断しかねないというような懸念もあります。 でデジタル教科書の必要性については、医学的な診断だとか、手帳の有無などで決めるのではなくて、子どもが読み書きに困難を抱えているかどうか、実態を把握した上でえで、ー、判断するなど、判断の仕方を国がしっかり示して、あっちでできている、こっちできないみたいなことにはならないようにしていただきたいと思いますが、この点もどうでしょうか。白間審議官 答え申し上げますこの法律案に規定しております先生ご引用の児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときということの判断でございますけれども、これは医師の診断書等を必要とするというものではございません。これは学校や教育委員会において、個々の児童・生徒の状況に応じて適切に判断をしていただくということを考えております。 これを教師がきちんと認識をするというのがまず大前提になります。また、そのデジタル教科書の使用によりまして、この学習用の困難の程度を低減させる必要がある児童・生徒が、その目の前の児童・生徒がそういう生徒になのかどうかということを教師がしっかり把握するということも必要になってくるわけでございます。 今申しましたような点につきましてデジタル教科書の効果的な活用のあり方あるいは導入やあたっての留意点などについて今後のガイドラインを策定していきたいと思いますのでそういった中でよくその趣旨を周知徹底してまいりたいと考えております山本かなえ君そうしたデジタル教科書を教室で使いたいといった場合に各学校における ICT の環境 パソコンだとかタブレット端末、ハード面での整備は不可欠であります、で現在、特別支援学校の高校生にはタブレット端末の購入費補助というのがありますけど小中学生、ありませんで、経済的な家庭の事情でデジタル 教, 教科書をせっかく使える環境になったのに使えないというのは意味がありません、ぜひです、ね、ここ、その利用者負担のところ、軽減策についてもですね、 ご検討いただきたいと思いますが、羽副大臣、いかがでしょうか羽副大人。公、は、立、いえー、学校におけるです、ね、タブレット端末等の整備につきましては、えー、教科書のです、ね、ICT 化に向けた環境整備5か年計画につきも基づきまして、えー、3クラスにです、ね、1クラス分の程度のです、ね、学習用コンピューターの整備等に必要な経費として、単年度 一千八百五1 8 0億円のです、ね、地方財政措置を講じることといたされております、そのような中で、読み書きにです、ね、障害のある児童・生徒等につきましてはです、ね、合理的配慮の一つといたしまして、学校の判断によりまして、学校所有のタブレット端末等を優先的に使用できるとい う, ふうにことも考えられます、文部科学省といたしましても、読み書きに障害のある児童・生徒等が必要に応じて、このデジタル教科書をです、ね、使用できるように、 その効果的な活用のあり方や、導入にあたっての留意点等に関するガイドラインの策定にあ、えー、たりましてです、ね、このような工夫も含めて周知するとともにです、ねえー、委員のおっしゃったとおり、実際の使用状況も踏まえてです、ね、どのような対応ができるか、引き続き、えー、検討していきたいと考えております山本かなえ君。引き続きって今、検討してないんですよ。ですから、検討していただきたいということなんです。で、この法案が成立したとしてもですね、 教科書会社がこのデジタル教科書の導入、政策に取り組まなかったら現状、全く変わらないんですね、教科書会社がデ ジ, デジタル教科書導入にしっかり取り組むように、文部科学省として積極的に働きかけをしていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。副大臣 はい、障害のある児童生徒の学習上の困難を低減に資することがこのデジタル教科書の前提だというふうに考えております学校教育法等の一部を改正する法律案のこの趣旨でもございますがこれにつきまして教科書の発行者にもですね、対してしっかりと説明は行ってまいりますまた文部科学省といたしましてこのデジタル教科書がですね、円滑に作成、供給されるようにですね、本法案につきまして著作権法の一部を改正し、 著作権者の権利を制限する規定等を設けるとともに、教科書発行会社とこのデイジー教材等をです、ね、作成するボランティア団体との意見交換のです、ね、場を設けるなど、障害のある児童・生徒の学習上の困難の提言に資するようなデジタル教科書を、教科書発行 会社がですね、発行者が作成するように促していきたいと考えておりますし、今後、デジタル教科書のです、ね、実際の作成状況も見ながらです、ね、どのような対応ができるか検討していきたいと考えております山本かなえ君、はいあの。教科書会社の私、責務ってあると思うんですよあの、障害者差別解消法に基づいてですね、 事業者である教科書会社に対して紙の教科書を読めないからアクセスブルなものが欲しいんですという形で社会的障壁の除去の表明がなされた場合にですね努力義務ではありますけども教科書会社も対応を求められるわけですですよね で, でも教科書っていうのは子どもの学びの基盤じゃないですか 普通のこのいわゆる一般事業者と同じように努力義務だから、えー、難しいができないよみたいな話を、経験に私は許しちゃいけないと思うんです、教科書会社の責務についてもしっかりとあの周知をしていただいてです、ねあの、促すじゃ弱いんです、しっかり働きかけをしていただきたいと思いますが、もう一回、お願いします。白 お答え申し上げます。今、委員ご指摘の教科書の発行につきまして、先ほど、権利制限の規定、あるいはその意見交換の場というようなことを申し上げましたが、そういったのを通じまして、しっかりとデジタル教科書が安定的、継続的に使用されるよう、またそのために発行されるように、その対応については前向きに検討して対応してまいりたいと考えております山本かなえ君。なんで副大臣よりも審議官の方が前向きな答弁されるんですか。 あのしっかりよろしくお願いしたいと思いますが、まあ、今回の法案で定義されるデジタル教科書というのは今後定められる、先ほどご答弁いただいたように、機能や規格によって必ずしもです、ね、全ての障害のあるお子さんに対応できるものにはならないことが想定されます、要するにです、ね、一部のデジタル教材というのはデジタル教科書にならずに、そのまま残るわけなんです。 でしか し, 先ほど申し、先ほど申し上げたとおり、教科書はすべての子どもの学びの基盤であります、デジタル教科書にならないデジタル教材についても、国が責任を持って安定的かつ継続的に提供する体制を私は速やかに整えるべきだと思うんです、いつまでもボランティア頼みというのはやっぱりおかしい で現在は政作費に対する補助が、ですね、これ、調査研究の中で出されているわけなんです。本来は拡大教科書のように、国の責任で委託をしていただいて、ですね、ボランティア団体の方々に作っていただくとしても、ちゃーんと対価払うと、こういう仕組みにすべきだと思うんですが、庭副大臣、どうでしょうか、前向きなご答弁をよろしくお願いしたいと思います。庭副大臣 はい、あの委員のご指摘のです、ね、デ、まあ、イジー教材というのはいろいろと種類があると私もあの認識いたしております、例えばあの白い紙に普通の教科書はです、ね、黒い字で文字が書いてあるんですが、青い画面にです、ね、白抜きの字で書いてある、それによってです、ね、障害の子どもたちが教科書、文字を読みたりすることができたりです、ね、さまざまなこの 障, あの障害がある子どもたちに対して、まあ、その個別にですべ、ね、て行き渡るような教材があるというのは、これ、ベストなことだと考えておりますが、現在です、ね、このボランティア団体等の ご協力もいただきながら、調査研究の成果として、このデイジー教材等のです、ね、無償提供を文部科学省といたしましても、読み書きに障害のある児童に対して行っているところでございますが、今回のです、ね、先ほども言いました、学教法等の一部改正する法律案によってです、ね、より制度化されることによってです、ね、このデジタル教科書の使用によって、障害のある児童、生徒等の学習上の困難の低減に資することが期待されるものと、少なくとも現時点では、デジタル教科書の のみによってさまざまな障害のある学生徒のすべての需要を満たすことは、えー、難しく、えー、というふうに認識いたしております。まあ、この引き続きですね、デージー教材がやたやた果たす役割というのはですね、まさにすべての子どもたちに対して学びの基盤というですね、我々の意識を持ちながら前向きにですね、今後ともこのデジタル教材やデイジール教材等をですね、安定的継続的に供給できるようにですね、検討していきたいと考えております。前向きに検討していきたい 山本かなえ君、お約束いただいたということで、また詰めますから、よろしくお願いしたいと思います、でも今ね、1点だけちょっとあの気をつけていただきたいなと思ったので、国が、文科省が無償提供してますっていうことをおっしゃいましたけど、違いますから、ボランティアの方々の犠牲の上に無償提供していただいているわけであって、国が全部出してるわけじゃありません、ここはしっかりとですね、ご協力があって、 無償提供がでででききていいいいるわけでありまますすのでそのそ点はよくご認識をたただきたいと思いますで読み書き困難に力点を置いておあの伺ってまいりましたけれども誰もが学びやすい環境を広げる可能性があるこのデジタル 教, 教科書というものにあの皆さん大きく期待をされておりますのでぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思いますしまたあの文部科学省においては今「ソサエティ 5.0 社会の実現」という中で教育のあり方を検討されてい いらっしゃると思いますが、あのー、私はあの、そのプログラミング教育ってそれを否定するわけではありませんけどこういう中であるからこそ読み書きに困難を抱えている子どもたちはじめ障害のあ る, ある子どもたちの学びの環境をそこの充実にぜひあのこの新しい技術を使ってです、ねえー、力を注いでいただきたいと。 思うわけなんですそうしなければです、ね、どんどんどんどんま で, できる子、できない子の格差が広がるだけです、しっかりとそうした新しいさまざまな技術を使って、今までできなかったことが一つでも多くできるような環境整備に、文部科学省として、丹羽副大臣、よろしくお願いしたいと思います。 であの、学校の対応について伺ってきたんですが、実はですね、学校より、学校よりもっていうかあの、社会に出てからの方がもっと大変なんです、文字が読めないと、書けない、イコール仕事ができないと、ちょっと普通じゃないんじゃないかっていうふうに見られてしまうと、でそのためにいろんな場面で読み書きに困難を抱えている方々っていうのがおられます。 まあ、例えばです、ね、さまざまな、えー、こう手続きの際にこう書類を書いてくださいという形がよくあると思いますが、窓口のところで、えー、ここの枠の中に名前書いてくださいというふうに言われて、でも、そういう方々はどこに枠があるかがわからないと、でそこにこう例えば書こうと思って書いてる間に5時になって何度も何度も書 き, 書き換えあの、書き直すと。 子どもだったらまだ何かと思うんですけど、大人でそういう状況の中で、です ね, ねか な, なかなか周りの方々の理解が得られなくて、苦労しておられる、窓口に行くことすらそういうことが怖くて行けなくなるというような話も伺いました、ちょっとした記入欄のところにポストイットつけてもらうとか、丸つけてもらうとか、ちょっとここですよって指し示していただくだけで、そこの障壁はこう越えられるはずなんですけど。 こうした実態というのが見えてません。全国的にも網羅的な調査もありません。ぜひあの加藤大臣、えー、このなかなかあの部長に言ったら難しいんですって言われたんですけれども、実態をですね見える化していただきたいなとお願いしたいんですが、最後によろしくお願いいたします。加藤大臣、あの今あの実態の見える化というのがありましたけど、正直言ってあの先ほど事務局方からも答弁させていただいておりますけれども。 読み書き障害を持っている方がどれだけいるかということも正直、ってまだ把握できていないこういう状況でありますし、やはり実態が把握され、どういう障害がどういうお困り点があるか、これがあって初めてさまざまな支援にもつながっていくというふうに考えておりますあの厚労省の研究班では、これまで幼児や高校生に対象として読み書き障害のある人の発見に関する研究をし、そして今、保育士や教員が現場で活用できるチェックシート、手引きを作成いたしました。 で平成30年度の研究では、こうしたチェックシートの有効性を、まず保育所や幼稚園など、ですね、まあ、小さい子どもにおいて現場で検証し、それがどれだけ早期発見につながっていけるか、早期支援につながっていくのか、またそのためにどういうマニュアルを作ればいいのか。 こここういったととの取りり組みを進めることにしております、まあ、今後は今回の作りましたチェックシートそういう形で検証しながらですねさらに全体の大人も含めたです、ねえー、読み書き障害の実態の把握をしていきたいそしてその中においてどれだけいるかというそうしたことに加えてどういう困難を持っているのかまたどんな支援が必要なのか、まあ、そういったこともしっかりと把握をしです、ね、必要な支援につなげていきたいと考えております。